下郷町からお越し愛イル豪人の皆さんです。 はい、えー、会場の皆さん、こんにちは藍津の愛武道豪人と申します霜月、えー、よさこいまつり、えー、開催おめでとうございます、えー、久々の、えー、仲間と会えて、本当に嬉しく思っております、えー、この場を借りて御礼申し上げますはい、えー、それでは行きたいと思いますが、もうちょっと大丈夫ですか はい、えー、先ほど、えー、司会の方からありましたけど5月に、えー、20周年という記念公演をさせていただきました、えー、たくさんの、えー、お客さんを招いて、えー、できたことを本当に感謝しておりますた、えー、多分この中にも来た方いるかと思うんですけど本当にありがとうございましたそれでは参りますきょうちゃん正面に 力を飛び越えて心に誓うこの命戦いは誇りと決意をし生きた証しは残さず悲しみの扉を目の前に 「しっ!」<音楽> 無駄にな日々歴史をつくり上げ一歩一歩たどる道は永遠、えー、と続くならぬことはならぬありがとうございました。 さあパフォーマンス見せてくれ。